はいどうも春風です、えー。前回の続きでですねえー、っとですね建物を作ってみました。で、えー、まだごちゃごちゃです。で今日はですね仮に、えー、探索をするんじゃなくてですねこの建物の、えーまあ、基本的なビルドの仕方 そのたりをちょっとと説明していきたいなと思いきな思ますでまず基本的には、えー、なんだうー右側のマップレーダーの下ですね。ここを押します、はい。そうすると床だったり壁だったり壁の中にドアと窓ですか。これがまず木1つ使うってことですね。 で基本的に、えー、床がないと壁は設置できませんおなんか食べ物が木は食べる。意外と細かいです、えー、思ってる以上ですね例えばちょっとここに作ってみます、えー、あこれじゃダメだな ここに作ってみよう。はい、床ですね。これを、えー、作りたい場所。ここに緑が行く場所ですね。作りたい予定の場所で、えー、ここでいいよーとなれば、えー、緑のレチェックですね。これを押してください。そうすると、はい、キ、えー木持ってますと、こういう形でできます。で、 えー、ここに壁を作りたいよ。まあ、こんな感じだったり、こんな感じ。これ、直接位置は、えー、指で、えー、ずらすこともできます。で例えば、えー、同じくここでいいよとなったら、レチェック。はい。どうですかまあ、こんな感じでできます。で、えー、さらに、えー、あのー、 壁の種類がですね、壁だったり床だったりの種類が、えー、3タイプ、3タイプというかこれ選べるんじゃなくて、まずは、えー、一番最初のこの、なんだ、コンパネのような、合板のようなやつからスタートするんですけど、これをアップグレードするってことが今度できます。その場合は同じく、えー、レーダーの下のところを押してですね、えー、その 床床だったら床を押しますそうするとあの緑の、えー、家のマークあ違うなこれ家じゃないな矢印だな上矢印が出てますねまあこれでアップグレードしますよってことだと思いますで、えー、石と丸い石と、えー、木ですね木 の, あの平らに加工したやつが5個必要ですとちょっと押してみますはい 床がフローリングみたいな床に変わりましたね。はい。で、さらに、えー、上がですね、えっ、ー、と、石ですね。石の四角く成形された石と、えー、鉄ですか。鉄が5個、石が10個ですか。ちょっと今これ、アイテム持ってないので、えっ、ー、と、ちょっと取り行きますね。 鉄のつたはい、見てね。これでえー、っと同じくします。はい。そうする と,、えー、っと、こんな感じで石の床になりましたね。はい。で、えー、ちょっとこの位置が嫌いだよと。 変えたいよという場合であれば、えー、その部分を押しますで、赤い方のバッテンの方がありますねあの向かって左ですかこれを押しますそうすると、えー、壊しますかっていうことがよく書いてるんですけどこれで、えー、デリート押するとはい壊れます なので何回でも作り直すことは基本的にはできますはいでどうですかこれあのベランダでちょっとオシャレ感みたいなあの前回の動画を自分で見てて何がオシャレと思ってたんですけど<笑>まあまあまあま あ,、まあ、まあこんな要領で自分の好きなようにですねあの、まあ、作っていくと いうようよなな感じになってますで、えー、今日はですね、あのー、ちょっと探索はしないで、えー、まあ、なんだろ う, こう、一つ一つアイテムですね、えー。現在52レベルでアンロックしているのが、まあ、ここぐらいですね。 えー、っと今着ている装備の上のヘルメットまでつける条件状態になったのかな。で次が58です。52の状態だと、まあ、この辺りまで解放されます。はい。です。では、えー、っと、ま あ, あの最初の方に作る部分では多分木を成形するものは これですね。あの直接押してあの、右の黄色いところありますね。ここ押すとあの、これを入れるとこんなになりますよっていうのが、えー、そもそも レ, レ, レシピが出てます。であの、残念ながらこの辺のまだないアイテムとかもあるので。まあ まあ、覚えておいてもらえれば結構実装になってるのと実装になってないのがあるのかなっていう気がしますのでえっ、ー、とこれもこうです丸い石を持ってきて四角いやつに設形するというのとこれが結構レアで釘ですねまあ中盤あたりから、えー、武器なんかにも使えますし、ね、ですでこれが一番よく使うかな あの草ですね草を入れると今、まあ、ちょっと10個入ってますけどこの切れみたいなのができますでさらにその切れを入れるともうちょっと上位のなんだろうなしっかりしたきれというかそういうものが巻き物巻き物でもないかなまあまあ反なんていうのかわかんないですけど<笑>そんなのができますはい でえー、さらに普段使うのはですねこの皮ですか、えー、動物の皮を取ってまあ何だろうこれ干して舐めすというかそんなようなイメージなのかもしれないですけどまあができますと実はですねあのよくゾンビを倒すと、えー、ロープ落としたりすると思うんですけど これですね、あのー、草でも作れますのでこれちょっと自分も見落としてて最初分かんなかったんですけど、はい、でこれは何だっけえー、とこれはあれかジャーキーを作るやつですねでえー、ちょっと前になんかアップデートがあったんですけど前まではですね、えー、空腹がいくつ上がって、えー 体力がいくつ上がってみたいなあのー、表示があったんですけどなんかなくなっちゃったんでただえー、ジャーキー一番高かった気がするんですよねあのー、なのでまあ実際にあとは食べてみて上がる数値見るしかないんですけどお前までは表示されてた部分でが一番高かったなっていう というような気がしますで、えっ、ー、と、今回ですね、建物を建てたんで、ついでにいろいろンロックしてみたんですよね。でこれ、戦車のレシピです。まあ、これ、すっごい数なんですね。今のところ、えっ、ー、と、見たことないのが、えー、a t v のトランスミッション。これ、見たことないですねと。ガスタンクも見たことないな。 これは何だろうわからんな。ただこれ、自分持ってるんですね。ちょっとまだはめてない、入れ込んでないんですけど、確かあのー、飛行機の墜落のところであったはずなのでこ、結構あ、やっぱりあの飛行機の墜落のはかなりレアなものがあるのかなっていう気はしてます。それ以外はまあ普段 あるような。滑車、滑車はどこだったかなうん、えっと、まあ前回の動画であったあのわらわら系のところだったと思います。これが低レベル帯でも出たのかなだったかなという記憶です。エンジン、エンジンも飛行機系が多かったかなっていうイメージは。まあただ、あのー、普通に パラシュートで落ちてくるやつでもたまに入ってたりしますんで、まあ、地味にこう、まめに集めていくっていうことかなとは思います。で、こっちがバイクですね。単車もうあの作れるようにしてみたんですけど、ちょっとハンドルとタンクはちょっと見たことないですね。 でただあの、公式の方の動画がですねちょっと上がってて、どうもですね、まあ、今回のアップデートでできるようになってるのかは、ちょっとまだ自分もレベルがそこまで、まあ、完成もしてないので分かんないんですけど、あのなんだどうもですね移動の際にあの、まあ、このエリアから違うエリアに行くときの移動の際にエナジーを使いますね。 このエナジーをですねどうもバイクに乗ってバイク用のエナジーっていうのは別な、うん、メモリというかそういうものが出るようなんですよね。でまあ実際、えー、とバイク自体も色が変えれるようなことにもなっているようですしまあ多少は自分のオリジナリティあるものがあるのかなと。 そうだこれマフラー、これバイクのだと思うんだけど、まあチョッパーってなってるんででも入れるとこないんですよね。謎だなと。ちょっと、あ、これだ。これ、コンコン缶スプレー多分これで濡れたりとか、色が変えれたりとかって多分するのかなっていう、この辺ちょっとわかんないですけど。です。うーんと、あとはこれかな。 これちょっと完成しちゃってるんですけど、あのー、ま、いろいろ、まあ、割と初期に簡単に手に入るものだけで、えー、完成するんですけど、これ読んでみたらですね、トレードのディーラーに連絡を取ると。えー、このトレードが、えー、確か2種類アイテムを取り替えてくれるはずなんですよ。えー、ライフル。この中にないライフルだったと思うな。 それだったかなうんちょっとまだ自分もトレーダーに会えてないので何度もあれなんですけどまあ動画撮れたらそれは皆さんにお伝えしようかなとは思うんですけどんですねで、えー、ト, レトレーダーというだけあってトレードなんですよねそのアイテムがた確か鉄だったり、えー、だと 思いましたそれはまああのちょっと取れた時にもあって詳しく説明したいなぁと思うんですけどはいあのー、結構そのトレーダーのやつが自分も身を手してたというかただレベルをポンポンと上げてただけなのでいろいろ作ってこなかったんですけどこれ結構早いうちにあのラジオありますんでえー、っとそうですね早いうちにトレーダーと取引ができていい武器を手に入れれる まああのまあその辺はやり方はあまり効率ばかりも求めても正直どうなのかなと面白いかなどうかなっていうところも正直ありますんでまあお好きなようにその辺はやってもらえればなと思います。でですねえー、とベラベラベラベラ。 きましたが、えー、コメント欄にいろいろコメントをいただいております。はい。でカードですか。前回のあのわらわら出てくるあのー、ところに入るのにあそこ B だったと思うんですけどこれちょっと。 あのちょっと他の墓にもちょっと入ってますけど、まあ、こんな感じで A だ B だ C だ R だってことあるんですよねでま あ, あの確かに B がちょっと少ないなっていう気はするんですけど、まあ、これどこ行ったらあるのってことだったんですけどうーんちょっと若干覚えてない部分もあるんですけど、まあ、あのやっぱり飛行機の えー、墜落のだったりパラシュートだったりというところが出やすいのかなとは思います。はい、あとは、えーそうですね、木でも、あのー、木の中でもレベル帯がありますね、あのーまあ、採取する場所というか緑、えー、黄色赤ですか。 いや当然これ順番で赤の方が難易度が高くなりますんでそこの箱にあるアイテム箱にあるものはあのちょっといいものが入ってるのかなと思いますまあそういうところになんとかトライして取、えー、ってくるっていうような流れになるのかなとは思いますえー、っと次はですねえー、っとまああの名前を変えたいよという 音があったんですけどバックをします。インベントリーですね。で、これ、えー、向かって右側の今、えー、上ですね。52、これ、レベルです。その横に、今、ここには春風って書いてますけど、その横に、ちっちゃいあの四角で、えー、青いペンがこう、刺さってるというか、クあると思います。これを押します。そうすると、こういう感じで名前が出ます。はい。で、 ここに、あのー、まあ、お好きな名前を入れていただいて、OK をすると。そうするだけで、こう、変わります。はい。です。はい。うーん、あとは、そうですね、あのー、ちょっと、視点変わんないんですね、っていうお話もいただいたんですけど、そうですね、これ、変わらないんですね。なので、まあ、 自分はちょっと若干 3D 用意もしますんでこの 2D の見下ろし点は結構好きではあるんですけどまああのー、そうですねパソコンのゲームだったりえっ、ー、と家庭用のゲーム機のあのー、まあ鉄砲を使うようなライフルを使うようなゲームっていうのは結構一人称視点だったりそういうのも多いものですからまあそっちの方が確かにリアルではあるんですけどちょっとこのゲームは 残念ながらできないようです。はい、えー。そんなとこかな。はい。はい。まあ、あのー、こんな感じで、えー、ちょっとですね、あとはだらだらと続けていくような感じになるのかなとは、えー、思っております。 まあただあのトレーダーだとか、ちょっとまだわかんない部分も結構あるなーっていうのがありますんで、まあ随時、えアンロックしながら、えなんか面白い動画になりそうなものがあれば、やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。また、あの、コメント欄ですね、なんかあの、お気軽に、 書いていただければ私が分かることであればあの答えたいなと思いますんで、はい、ではあのー、短いかとは思いますが今日はこれで、えー、ご視聴ありがとうございました。